8日が独立開業しようと思った時に突きつけられる事。実は何なのか？って言ったら治療技術だけしか高めてこなかったなっていう風な事実なんですよね。やっぱり独立開業してる私たちからするとですね。目の前の患者さんに治療で結果を出すことよりも。 やっぱりですね、目の前のベッドに寝かせる方が難しいってわけなんですねこれだから、あのー、何な の, のかって言ったら腰痛の患者さん肩こりの患者ひ膝が痛いです肩が痛いですってい う, ような患者さんに対してですね治療して結果を出すことは当たり前でそれよりも独自開業してねうまくいきたいのであればいかにして目の前に目の前に、全部これるのかっていう話。 でこの目の前に連れてくるということに失敗してしまえばあなたは何者にもなれないんですねで目の前に連れてくるということさえできれば、まあ、はっきり言って経験年数も資格もですね専門的な治療技術もです、ね、全くなかったとしても治療の独立会議治療科の独立開業で成功できてしまうというふうなこういうふうなジレンマがあるのも事実なんですね。 だからやっぱりこれから独立開業していきたいなと思っている先生方だったりだとか、治療院の売り上げがね、たなって困っている先生方ってどうすればいいのかやっていったら、技術志向からやっぱり経営志向、そしてですね、集客、マーケティングということを学ばないと、あなたはです、ね、独立開業で絶対失敗できないですし、あの集客できるようにならないわけなんですね。 で今回です、ね、えーまあ、私、藤井翔子が作った新しい新幹部を無料で配っているキャンプをやってますのでそういう風な売り方、集め方に関して集めた書籍がございますので今日、えー、すら無料でゲットできますのでまずでその概要欄からチェックしてみてください。以上です